gas はい。 私たちは、他の人たち e We just f i n い s h e d the.、Um, Greetings environments defines n い。 守るものを全て失い最後は他人のものを守って死んでゆくとは己の剣にそんなに意味が欲しいかそんな剣では何も守ることなどできませんわ己の命すらな 泣いてる暇なんかないんじゃないのかい俺をまた負け犬にさせないでくれよ清太は銀時の願いを叶えるために走り出す日の輪を連れ出そうとするが彼女はその場を動こうとしないホ線によって日の輪は立つことのできない体にされていたのだ 日の輪はセータだけでも逃げてくれ力いっぱい自由に生きてくれと懇願するだがホウセンはあくまでセータを殺し火の輪を絶望させようとする野党の天敵にしてどうしても手に入れられないものそれは太陽そしてどれほどの苦難にあっても屈しない火の輪の姿は まさに太陽そのホウセンは日の輪を屈服させることで太陽を手に入れようとしていたのだ日の輪我が元に沈むがいいお前はわしのものだ沈められるものなら。 沈めてみろよセータ話しなあんた大人一人背負って吉原から逃げられるとでも背負わせてくれよオイラにも自分ばっかり背負って終わらせないでくれよ母ちゃんの一人や二人息子なら背負って当然だろ そいつは頼もしい話じゃなこれはならば背負ってもらおうかのうここにいる皆を貴様の母親49人優しい息子をもって幸せじゃわっちゃ聞くよ Oh, yeah, we get to play、uh, Super YOU. s e the game Awakening Rumble at least one time. Clear the, the, the stage before the Hyaka will wipe out. Cool. Let's get a hook. Clear the stage with at least 80% health remaining. That's a lot. Great.、Hmm. Put that i t h o u k n o w what I mean, customize.、Whoa. オープ s Because I'm gonna use t h Gintoki. Oh my god!、Mm. I really hope she will have enough health. Yeah, I wanna use t h Gintoki, but Dang, this, this one is a really special one.、A、really special, um,、uh, because I get to. ハジメルセントーカ トゥクヨはキャラクターがドッジングとアタックを持つ、ね、と、こ t ようなスキルを持つことをしています。 ねどのがいきがりを言ってる。めでとこの足にかなうとでも思っているのか。この王を放せ。おめでと主に勝てるなどとうぬぼれるほど、わっちはアホではありんせん。アホ。アホか。だからこれだけの人数がいれば、良い時間稼ぎにはなるだろう。喜ぶ。わっちらが全力でモてなってやる。避けるのも大概にしろ。 <laughs> o h m y g o d I hate this guy. l e t s g o g i n <laughs> t o k a e Oh, my God. Nakanakayaru, what? That was fast. What did he do? <laughs> This i not what you know. a n I n o i to a t h e r g e your I have to say, in this game, Tsukuyo, they show a little bit more of Sukuyu. Oh my god, what is it doing that? Man, this guy is so fast. What? おーイエスバ貴様ら…何のマネだ無本…このわしに…この野王に無本を起こそうというのかわっちらは知らぬ悪い客に引っかかっただけじゃ吉原に太陽を打ち上げてやるなどという大腹を 寝物語で聞かされたほらあそこで伸びているやつじゃまったく信じて来てみればこのざま太陽などどこに上がっているこの大ぼら吹き目がほらなんざ吹いちゃいねえよ太陽なら上がってるじゃねえかそこかしこにた 眩しくて眠れやしねえ死に損ないどもめがぬラザコが何匹集まろうと何も変えられぬということがなぜわからんなぜ死なぬなぜ立ち上がるなぜ貴様がその目をしている もうやめるか 私はこのように見え When t h e s p e c i a L1 plus attack. L1 plus attack. Use the gauge and perform a special skill. スペシャルゲージは、このスペ r e ルゲージは、スペシャルゲージは、n ペシャ t i ージは、n ペシ d e d ージは、スペシャ u ゲージは、この a, a r e not met. このスペシャ m ゲージは、スペシャルゲージは、モーグマのゲージは、ゲージは、ゲージは、ゲージは、ゲージは、ゲージは、ゲージは、ゲージは、ゲージは、ゲージは、ゲージは、ゲージは、ゲ i ジは、ゲージは、ゲ e ジは、ゲージは、ゲージ c ゲージは、ゲージは、ゲージは、ゲージは、ゲージは、ゲージは、ゲージは、ゲージは、ゲージは、ゲージは、ゲー accumulates when character is airborne. Blowback. I'm using any blowback. Blowback. What is that? Hits. According to the number of hits landed, damage dealt. That's kinda. I'm d o n e with some health. Hehehe, you did it L1 with. is kamehameha. kamehameha. <laughs> blowback. releases、so、kamehameha. kamehameha. <laughs> in front of you with, tiny, with a tiny probability of 10 times damage. Oh okay。special gauge. blowback.、Mm. how can I.、Oh, uh, I can the、uh, I forgot. Nah, I forgot what should I do to. for t h e Should I use to gain that? Go back. Activate Awakening Mode. Or Slim. i t h Awakening Rumble. o k y clear the stage before the Hyaka will wipe out. There's no health. Yes! Hey, wait, wait, wait. バカリマスター。 Uh, wait, this is fine. e、hey, h wait, maybe. I wanna tie you a little bit. e n any battle. I need to replay back. It must not、uh, customize. I'm gonna use Sukuyo of course. Use a c h i e l fuse, and attacks, t f a c k i n g animation to the thing, to the air. Max health attack up.、Mm -hmm. right, I'll take her. No. Comment. He's usually serious, but alcohol. Makes it ten v i o l e n a t e d Tiger and Doxena Yaw h o r Yeah 諦めきめれねえのさこの目でもう一度太陽の輝きを拝むまでは王覚どうしようもなく何度血に触れさせて。 Nondo Kimbo Tatsu, let's do this. g e c t d that. r machine. Oh, my God, Oh my God, I almost swim. オープ o はしゃべりなのかこんなことで終わりにするカボキシラド。はしてくれ。strong。 I, did he just get a w a t Did I? m a n he just got poker. I mean Man, s u k u y o is following me around. I like that. Defe defeated Hosen with Awakening Rumble. I think I'm gonna have to. Wait. This is a very、uh, quick chapter, isn't it? This is a very quick one. Quick video. Oh, yeah, I got her. 光がいくら集まろうとこの野王を光らびさせることはできはせぬこのかき夜を照らすことなどできはせぬは、だねは消さねばなるまいその鈍く光る光をお前には俺の火は消せねえよ。 何度吹き消そうとも無駄な話だ俺にはとっておきの火種があるんだ絶対に消えねえ火種がついてんだ奴らがいる限り俺は何度消されても何度でも燃え上がるお前なんぞに俺たちの火は消せやしねえお前なんぞにこの光は消せやしねえ 光はまさかあ王の鎖を HUT KIDDING! そんなにお日様が嫌いなのそれともおじちゃんがお日様に嫌われてるのおじちゃんダメだよお日様とケンカなんてしたら今はそれで我慢してねでもいつかきっと私が。 おじちゃんとお日さまを仲直りさせてあげるからねおじちゃんお日さまはどんな人の上にも同じに輝くんだよきっときっと冷たくなったおじちゃんの心を温めてくれるだからおじちゃんお日さまを嫌いにならないでね 我が天敵よ久しぶりに会っても何も変わらぬな遥か高みからこの野王を見下ろしよってまったくなんと忌いまいましだがなんと美しい姿よ人とは哀れなものだね 己にないものほど欲しくなる届かぬものにほど手を伸ばす野王にないものそれは光旦那あなたは太陽のせいで乾いていたんじゃないあなたは太陽がないことに乾いていたんだなせお前さえもわしを嫌う。 なぜお前さえわしを拒むなぜこんなにもこがれているのにわしは乾いてゆく。見えぬもう何も死してなお 夜を行くが八王の定めかこの光は 見せてあげられたずっと見せてあげたかったこの空をあなたに言ったでしょきっとお日様と仲直りをさせてあげるってあなたはただこうしたかったのよねこうして日向で居眠りしたかっただけの普通のおじいちゃんなのよね それだけなのになのにこんな馬鹿げた町まで作ってみんなを敵に回してバカな人本当にバカな人 r i g h t f i n i s h w i she was in flames up. So I guess that's it. Maybe I will see about that. So I think. hmm、um, はい。 私た know, you know k a g u こと Kamui. ホセン、オミボゾ、アブト、そうですが、このヤトクランスは、やっと、や a と、やっと、やっと、やっと、t っと、や r と、e っと、やっと、やっと、e っと、や e と、やっと、やっと、やっと、やっ e やっと、やっと、やっと、やっと、やっと、やっと、やっと、やっと、やっと、やっと、やっと、やっと、やっと、やっと、やっと、やっと、やっと、やっと、やっと、やっ e やっと、t s と、やっと、やっと、やっと、やっと、やっと、やっと、やっと、やっと、やっと、やっと、やっと、やっと、やっと、やっと、や u と、やっ e やっと、やっと、やっと、や e と、やっと、やっと、やっと、やっと、やっと、やっと、やっと、やっと、やっと、 でも、私たちはただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、た e ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、h だ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、t だ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、た t ただ、ただ、ただ、た e ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、e だ、ただ、ただ、ただ、た o ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、た Jung Ne Kes そう r e 桜の事件で銀時が桂の手助けをしたとの噂を聞きつけた土方新八の道場で療養中の銀時を山崎に調査させるしかしなんやかんやあって 調査はうまくいかなかったあのすすいませんあの銀さんいますかここに銀さんがいるって聞いてきたんだけど開かなくってあのじゃあせめてことづてを私色々いろいろあったけど今は元気にやってます 本当にありがとうって作文 げたね吉原に日が昇ってやがる沈んだのは八オってわけかいさあね負けた奴に興味はないよアブトやっぱり宇宙は広いね俺たちが最強を称するのはまだまだ早かったまだ宇宙にはいたんだよ俺たちとは全く別の形の強さを持った連中が。 侍という宿に匹敵する力を持つ修羅ワクワクするじゃないかあの獲物は俺のものだよ誰にも手出しはさせない野王の支配から解放された吉原しかし遊女たちは町を出ていかなかったこの町の遊女たちは皆分別も聞かぬ 幼き頃に売られたものばかり自由の意味さえ知らぬものもたくさんいるそんな遊女たちを捨ておけないと日の輪が残ったんじゃ私たちで新しい吉原を作っていこうと私たちの子供に見せても恥ずかしくない立派な町を作ろうと の街はどっかの町とそっくりあるそうだな俺たちの町と何にも変わらねえ下品で凶暴で優しくて冷たくて笑顔も涙もお天道様もあるただの普通の町だ素敵でしょ